皆さん、こんにちは。プログラミングチャレンジ第3回探索法第3部二分探索とグリディ法について話します。では、行きましょう。では、あの今回がこの2つの探索法 の,、まあ、あのアプローチについて話したいと思います。まあ、あと前回のビデオと同様に、えー、と問題の例を 中心にして説明したいと思います。じゃあ、まず、divide and conquer ですね。divide and conquer っていうことが、問題解決の考え方です。考え方は、なんかその問題が、なんかもっと小さい部分、それとも簡単な部分に分けて、その簡単な部分を一つずつで解けることにします。まあ、アイデアとしては、まあ、あと最初の問題が部分問題に分けます。 で、その部分問題に対しては、部分のなんか解決を見つけます。で、その部分の解決を合わせて、まあ、全体の問題の全体解決を探します。まあ、あの例としては、なんか、クイックソートもそうですし、えっと、先週で説明したセグメント3もそうでしたし、で、今回説明するの、微分探索のその、ディバイデン and c アプローチ、考え方の例です。 で、<笑>あの、まあ、完全、なんか、その、微分探索の、えっと、全単、全般、全、え、般、っと、的なオーグリスムが、まずアレイをなんかソートして、で、そのソートされたアレイの中に n を見つけたい、ですね。そのために、そのアレイの真中にある、っと、値をチェックして、その値が大きければ、その値は探索したい、あえっと、見つけたい値より大きければ、 左の方でテストする。小さければ右の方でテストする。ですね。で、それを繰り返すと、っと、ま、あた、探しだいた値を見つかります。まあ、この探索法の時間が、えっと、ログ N ですね。まあ、プラスアレイのソート時間です。一回ソートして何回探索すると、まあ、これは結構有効な方法になります。で、えっと、 微分探索が特にシミュレーション問題に有効です。シミュレーショ ン, シション問題って何かというと、あの何かのイベントをシミュレートして、でその結果、最適化結果を調べないといけないことです。まあ、例えばですね、あのこれは借りているお金、ローンを払う例を見てみましょう。 ですね。あの、まあ、V ドラのローンをしました。ですね。で、その V ドラのローンに対して、毎月 D ドラを払ってます。ですね。で、えっと、M か月で払います。毎月払う前に、そのローンが I で増やします。まあ、V と M と I を固定すると、 一番小さな D は何でしょうかですね。例えば、V が1000ドル。1000ドルのロンと考えてください。で、M が2ヶ月、2ヶ月で払います。で、I が 1.1。なんか毎月、ロンが 1.1 で増やします。じゃあ、その場合だと、一番小さな D は何でしょうかまあ、もちろん、直接で計算することができますが、 あと、例のため、なんか、あと、微分探索でやってみましょう。まずは、一番真ん中で払います。D ですね。D が500です。500で毎月払うと、まあ、1ヶ月目が、まず、あの、V を増やす。だから V が 1×1。で、そと次は払います。500を払います。その残りは600。600が残りました。じゃあ、2ヶ月目は、まず V を増やします。次は D を引きます。 2ヶ月後にローンがまだ160ドルが残ってます。これはね、なんかまだお金が、なんかローンが残ってますので D が500は足りない。なので D は少し増やします。今回が D は500から600に増やします。600に増やすと1ヶ月目が V01000×1.1-D。これある500が残ります。次は V1×1.1-D。 で、次は、えっと、マイナス50ドル。つまり、払いすぎです。っていうことが、なんか、この微分で、まず500を探して、あ、これ足りない。じゃえっと、次の真ん中、750を払って、あ、これは払いすぎ。じゃ真ん中、625を払って、あ、払いすぎ。じゃ真ん中、570とか払って、で、それを二分探索で探すと、えっと、最初の N が見つけます。最初の D を見つけます。 ですねあのまあ、もちろん、あと他の探索方法で考えると、全探索でも1ドルとか2ドル。全探索の問題だと、まあ、D が整数だけじゃなくて、リアル数で探すと、5 0 0 0 500.1、500.001、500.0001。そう考えると、まあ、あと全探索は難しくなりますね。あとは、まあ、計算することももちろんできますし、で、えっ、ー、と、あとは、なんか、逆、逆、あとシミュレーションを逆計算することができます。まあ、二分探索をも見てみましょう。これは二分探索でやってみてる。 なんか最初のレインジだ。0.1 から1000、えっと、を決まって、その真ん中。55005。なんで、えっと、1100を、なんか、距離に入ってるかというと、まあ、この i の 0.1 を入ってるからですね。で、ループが、えっと、v が v プラス1プラス i マイナス d。これ、m 回を返してと、残りを着します。 だから最初が、えっと、真ん中が550。で、えっと、マイナスになったので、えっと、もう少し減らさないといけえっと、増やさないといけないですね。だから次は500から110、えっと、1100までの間で調べると真ん中が800。で、これは払いすぎなので、えっと、減らします。550と800の間で、 600試してみて、600試してみて、で、どんどんどんどん、あの、近づいてきますので、あの、エーラが、えっと、少なくなると、あと、解答が、えっと、576.19。これを気付か、えっと、気をつけないといけないところが、えっと、その、分散ですね。なんか、どれぐらいの、えっと、桁で、えっと、答えを表さないといけないですね。えっと、2桁の答えとか、3桁の答えとか、ですね。 だから、なんか、この探索法のコストが O of ログ g n の b-a なんか、っと、距離ですね。っと、最初値と最大値。割りエラーですね。分散のサイズ。ですね。あの、ま、ここのローンの例だと、あの、ですね。このローンの例だと、簡単で、 えっと、計算、簡単に計算ができますが、今回の宿題の中に、フルー・デデゼットっていう、なんかシミュレーション、このシミュレーションはもう少し複雑になると、えっと、こんなに簡単な、なんか計算ができないので、えっと、微トの索はもっと横になります。じゃあ、次は、えっと、探索、えっと、グリーディ、グリーディ法ですね。 あの、グリーディー法っていうことが、まあ、ジェネレーター、なんか前、前のビデオで説明したのをジェネレーター法となります。つまり、えっと、回答を少しずつで作っていて、で、作るときに、できるだけ、あの、今回のベストな選択をします。ですね。毎回、なんか、局所的にベストな選択すると、あの、全体的にベストな、グローバル的にベストな、 回答になるっていうアプローチです。なお、あの、グリーディ法がと、グリーディを使うと、すごく早くなるけどと、間違ってる回答が出てくる可能性があります。ですね。あの、グリーディ法を使うためには、問題が、その、グリーディ特徴を表さないといけないんですね。グリーディ特徴が2つです。1つが、えっと、その、問題が部分に分けることができます。まあ、これは微分、に分探索 と, と同じですね。 つまり、えっ、ー、と、回答を作るには、えっ、ー、と、その、ロカルステップ。ロカルステップが必要で、で、そのロカルステップも評価必要があります。ロカルステップが評価できないと、グリーディ法ができません。ですね。で、あとはそ、その、グリーディのグリディの才能が、えっ、ー、と、まあ、グリーディーの特徴が必要です。グリーディーの特徴っていうのは、あの、ロカルステップの最、えっ、ー、と、最適解を選ぶと、 あの、まあ、ある程度、えっと、最大、最適解を見つけます。ですね。まあ、ちょっと例を見るとかる、多分なんかグリ e e d の、えっと、一番わかりやすい代表的な競技プログラムの問題だと、そのミニマルカーベレージの問題です。ミニマルカーベレージが A から B のインターバルで、 これは全部をカーバーしたい。A の10から50までをカーバーしたい。ですね。で、えっ、ー、と、いくつかの、えっと、インターバルがある。ですね。この S のいくつかの部分があって、その部分を選択してカーバーしたい。まあ、例えば、考えると、なんか、えっ、ー、と、寝るときに、布団が、大きな布団がなくて、ちっちゃいな布団しかないので、そのちっちゃいな布団を いくつかを選択して自分をカーバーしたいでで。ですが、できるだけ布団の数が少なくしたい。ですね。まあ、そういうふうなアイディアです。だから、なんかここが足をカーバーするだけの布団とか、頭をカーバーするだけの布団とかですね。じゃあ、これはどうやって解くか。まあ、この問題が、えー、とグリーディ法で解くことができます。ですね。ちょっと自分で2分、3分ぐらい考えて、えっ、ー、と、ビデオを続けてください。 じゃあ続きます。まあ、あの、この、この課題を解くのグリティ法が、えっと、こんな感じです。まず、えっと、あの、まあ、回答が全てのカバーのサブセットになりますですね。この問題が考えると、あの、このセットの 全部をカバーする一番小さなサブセットです。ですね。ですので、最初は、えっと、最初の回が何もが入ってない。ですね。で、えっと、どこまでカバーしたのは AC が0となります。ですね。で、えっと、サブセットを順、えっと、オーダーしてですね、アイディアとしては、あの、<咳> 頭から、えっと、カーバーすることとなります。ですね。まあ、こんな感じです。あの、すべての、えっと、カーバーを右順番にして、一番右の方で順番して、で、えっと、1から最後まで少しずつチェックして、一番左を選択するんですね。だから、えっと、まずここの一番右と、まあ、一番左を、なんか、 まずこれまでをカバーしているんですね。だからこの二つをチェックして、一番左は、一番左、あ、すません。一番右があるのは、えっと、この太い線なので、この太い線を選択します。じゃあ次は、ここからをカバーしたい。ここからをカバーするのはこの赤しかないので、この赤を選択します。じゃあ次は、ここからカバーしたい。このからここからをカバーすると、この二つの青がありますので、この二つの青の中から、 一番右に行くやつが、ここで、この太い線ですね。で、ここからまで交わバーするので、ここから交わバーするのは、この三つの緑があります。で、この三つの緑の中で、これは一番左、右なので、これを選択します。だから、この、この、この例の回答が、この太い線の四つとなります。これはまあグリッディ法ですよね。なんか、あの、 今のカーバーしたいところのカーバーできる部分の中で一番右に行くやつを選択します。じゃあもう一つの問題を、えっと、例を見てみましょう。ですね。これはコインチェンジっていう課題です。コインチェンジが V っていう値で、えっと、例えばまあ、あと、これは お釣りが完全になんか小銭で、えっと、弱したい。ですので、例えば V 円をあと足して S セットのコインがあります。ですね。その S セットの中にサブセットを選択します。ですね。例えば入力とすると V が42。で、S が25と10と5と1ですね。これがなんかその カーバレージの問題と同じ扱いにすると、出力が、まず一番大きなカーバレージを選択して、25を選択して、で、次は残りが、えっと、22ですので、25ができないから、次は10。10を選択すると、えっと、次、あとすみません、17ですね。で、十七を残って、で、5を選択して、2を残って、で、1プラス1。で、サイズ。それは最適解になります。 で、これは、じゃあ、あと、グリーディー法はどうやって、えっと、これは説明しますか。まあ、あの、前言った通りに、できるだけ一番大きなコインを使って、そのコインを、すべての値からを引くことですね。だから C が25511となります。しかし、このアゴリズムにすると、例えば、この入力 V が6で S が431にすると、 あの、違う答えが出てきますですね。このグリーディ法で使うと V から4を取って、で、4から1を取って、で、1を残って1を取ります。で、これは回答が411になりますが、まあ、この入力の場合だと、世界が33。っていうことが、このコインチェンジの問題が、グリーディ法の特徴が持てないので、コインチェンジでグリーディ法を使うとロングアンサーが出てきます。これはなんかちょっと、あの、 グリーティ法についてお気をつけないといけない。この問題がグリーティ法かなと考えるときに必ずあの入力で、あ、この入力だとロングエンサーが出るのかなって一生懸命考えて試してみてください。あの、まあ、グリーティ法の例だとこのロードバランシングですね、の問題です。ロードバランスが、えっと、C の、えっと、チャンバーで で、そのチャンバーに対して S のアイテムがある。SM が 2C より小さいです。で、それぞれのアイテムがあと重みの M1 があって、で、えっ、ー、と、その全てのチャンバーがバランスになるため、なんかこのバランスの数式を満たすため、えっと、ミニマイズするのは、ミニマイズするため、えっ、ー、と、S のポジションを選ばないといけない。 これで、なんか、あと、この問題を解けるのグリティ法のアオゴリズムを考えてみてください。ですね。まあ、基本的な考え方が、一つのチャンバーが、えっと、あるチャンバーに対しては、っと、1、えっとこ、アイテムを入れると、0アイテムより必ず、っと、インバランスが減らします。ですね。 で、チャンバーには順番がないから、どの順番でも、えっと、入れることが関係ないんですよね。こう考えると、えっと、そのアイテムが、ウェイトで順番直して、で、それぞれは、えっと、違うチャンバーに入れます。こうすると、インバランスが自動的に少なくなる。まあ、こういうふうな考え方が、えっと、今週のドラゴンオ n of t h の問題と似ている考え方となります。 はい。これは今週の、えっと、グリーディ法と、あと、二分探索の説明となりました。次回のビデオでは、問題紹介と、まあ、あの、コメントとなります。じゃ以上です。